先生も友達も知らん間におらんようになった「テスト頑張りや来年は入試やろ」という母の声に振り向きもせず「うちの学校では頑張っても知れてるわ」とタメ口を返して英子は家を出た彼女は「 家から一番近い中学校に通う3年生数ヶ月後には高校入試だが彼女が通う中学校でいい成績を取ってもチャレンジテストでの学校のランクが低いため入試には不利だ。去年のチャレンジテストでは特別区の中で A 子の区の成績が一番低かった。そこで区長が学力向上のためと称して。 今年から学校選択制の拡充を実施した学校選択の範囲を広げ特別区内ならどこでも選べるようになり途中の学年からの転校もできることになったおかげで親友の B 子は親の勧めで今年から区内では成績のいい中学校に転校してしまったバースと地下鉄で。 1時間近くかかるねとぼやいているが高校受験には有利だ今年の4月にはもう一つ悲しいことがあった大好きだった英語の先生が退職したのだ本当かどうかわからないが成績のいい隣の特別区に引き抜かれたという噂だ好きな先生も親友も学校からいなくなった。 と吐き捨てると A 子はかじかむ手に息を吹きかけ学校への道を急いだ。